こんにちはジャズドラマーの黒田ですコンピングの4つ目になりますコンピングのフレーズを長く演奏するには小説をまたいでいく必要があります特にジャズではスイングジャズの段階で4拍子の上で3拍子を演奏して小説をまたいでいくという手法が使われていますこれを三拍フレーズと言いますこれをちゃんと練習していかないとピアニストがこういったフレーズを使っただけでどこをやっているかわからなくなってしまいます なのでこのズレ方自体を体にインプットしておきましょう。まず練習方法として、よく皆さんがやりがちな練習は、1拍目の頭から3拍フレーズの練習を始めてしまいがちです。でも実際の演奏では、他人のアドリブや他人のコンピングに影響を受けて始めるので、弱小節から始めてターゲットノート、つまりより強い脅迫に向かって演奏するというのが実際のやり方です。 なので、実践に即して、まずは四小節はレガートだけにします。そうすることによって、シンバルレガートを安定させる役割にもなります。フレーズもジャズらしいフレーズばかりを集めましたので、二拍目からフレーズがスタートします。四小節は十六拍ありますよね。三拍子のフレーズを五回やると、三かけ十五で十五拍になります。そうすると、一拍余りますよね。 そこにハイタムを入れて、クラッシュに運ぶ感じで練習します。この譜面でいう、青く色が塗ってあるところですね。四小節目は、よく見ると、タムのフィルを除けば、一小節目と同じ形になります。三拍ずつずれていくと、三小節で解決するわけです。最小勾配数ってやつですね。この際、レガートのドーンが難しければ、ドーン自体を省いても構わないですし。 フレーズ自体にシンバルレガートがついていってしまうのもありかと思います。そのあたりはご自身のスキルに合わせて練習してみてください。それでは一つフレーズをやってみましょう。 メールマガジンに登録されている方には、この音源と14番までの PDF が送られますので、音源に合わせてバリエーションを練習してください。見本音源もありますので、参考にしたければと思います。ぴったり終わらない場合は、3拍子に引っ張られてしまっています。4拍子サイドでフレーズを歌えるように、何度も何度も練習しましょう。それでは、もう一つやってみたいと思います。これは、右手の動音の兼ね合いがかなりややこしいことになっています。 ゆっくり関係をを確認しして動きを覚えましょう左手のコンピングとシンバルレガートとのズレは全部書き出さなくても3拍フレーズをどんなに引き伸ばしてもこの6拍の動きが何度も何度も繰り返されるだけですのでシンバルレガートの動音裏の拍の音ですねとの関係を調べるには6拍書き出せばよいということになりますでは演奏してみます。 三拍フレーズはメロディーやセクションでもよく出てきますので是非マスターしておいてくださいロックだと大抵2小節くらいしか出てこないですが4小節以上あるるとどこをやってるのかからなくなってていのかかわらななくしまいます。メトロノームとだけ合わせてると間違わずにできたかもわからなくなってしまうのでメトロノームが9小節目で止まってしまうように設定するかせめて1拍頭の音を出して終わったところがずれてないかを確認して練習しましょう。 え今回は以上になります。ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。曲での解説が送られるメールマガジンは無料ですので、ぜひご登録ください。今回の音源も送られてきますし、コンピング GO 以降はメールマガジン読者限定の配信になります。では3泊フレーズ頑張って身につけてください。ありがとうございました。